普通にやってもつまんねーし、負けた奴は罰ゲームってなったわよ罰ゲーム負けた人は自分のスリーサイズすいません、嘘ですじゃあじゃあ、今日の下着の意味、自分のセクシャルポイント体を洗うとき、まずどこから初恋のエピソード語る、とか…まあ、そのくらいなら… you <laughs>